おおごい大きな音したよね。そうっすね vcp のガスで す,、はい、ーーのこちですなんかやる気なさそうだ今日<笑>えはいはい。じゃあ、はい、今回はですね、と3層の2対1のなんか今後、今後期待に火つけてバンとなるやつあるじゃないですか。うん、あるじゃないですか。いわゆる爆明う そ, うそうそう、爆瓶器。それを、うん、ちょっと危ないんで、スモールスケールで小ちちゃい、ね、あスケールでちょっとやってみようかなっていうね。ねマイクロスコスケールっぽい爆瓶器。はい うってこことねこんなスケールです、はい、醤, 油でそれ醤油の醤油タなんていうのこれタレ作り方を教えててて完成版先に見せクリップが刺さってるわっるけね<笑>日本で乾電池があるってことはそれで電気分解をして気体を集めようってこと、ね、そんな感じです。ねね ままずかす頭の位置から受けてるねちょうど足り。結構深いところで、ね。そ う, そうですね。近いところっていうのは何ていうの当たる面積が、クリップの当たる面積が大きくなるようにですね。うん、ちょっとな。なるべく端同士で穴を開ける。はい、そんな感じですね。ちょっと手先、やばいな。ヒー危ないが気をつけて、はいで。クリップを。クリップを。ちょっとね、こんな感じで。ちょっとこんな感じでね。バ、う、っ、ん、して。よし。どな これ開けたところにこうこんな感じで、はい、一箇所を通してもう一箇所から見えるようにちょっと頼む刺さってる。いいよしよしさああそうそうそう反対側っていうか反対側っていうかもうこちら側もねそうですねそ。気を結局ショートさせなければいいんだ。そうですね。ちょっと中の電極このクリップが触れ合わないようにして。うんね、それ今四箇所開けたっけ？あはい。 尻から刺してそうだったたっと見えないなんな感じですすははい、い、はい、これそれれが両電電極にに、ね、なとここここ、はい、でで気をを起こしまじゃあそれを 秒, 板を秒板の水溶液だかっていうと有害な有毒なガスとか出ないから ああ、その電気分解す、ね、か漬物とかにも使われてますよ。中に、うん、しっかりと入れてギュとギュッとやって垂れてもいいよ。よいで拭くからいいよ。です。す、は、る、い、とでこの状態で、はい、あの電極をつないじゃえば、はいはい、あのもうスナップにつながっていて 9V の乾電池ね。 ツ発クリップにつなげて、ね、電気、はい、分化始まるはずなんだけどちょっとさ抜きを折ってるあなっ て, るいてますねで、うんうん、機体の出方違うんだ、うんうん、おお泡出てるねよく見える服の方がよく出てる、ねうん、えっ、ー、と何30秒ぐらいでも止まっちゃうってことね初めて20秒くらい溜まっているのでそれに火をつけたいわけでね、はい 飛び出てる電気をガンガしてんだな。はい。つ、はい、けました。はい。三二一。おお。音がすごい。すごい。大きな音してたよ ね, ね, ね。ビビった。ちょっとびっくりしましたね。はい。はい コンプリートしたんじゃないコンプリート。はい。結構簡単にできるか。じゃあ、そういうことで。はい。お疲れ様です。はい、こんな感じです、はい。以上、スモールスケールの爆瓶きでし た, でした、はい。さようなら。